こちはこです今日はですね、仕事を辞めたいときにやるべきポーナツのことっていう話をしていきます。で実際に僕自身も仕事を辞めたいなと思ったときに計画を立てました。計画を立てずに辞めるっていうのもありなんですけども、計画を立てた方は次々の予定が組みやすいんですよね。そうなんてったときに準備ができる人、準備ができるタイプっていうのはやりたいことを計画して辞めるっていうのがおすすめです。なので、やるべきコーナツをまとめていきました。僕自身、昔サラリーマンで銀行員でした。銀行員として働いてたんですけども、この働き方は面白くないなとか、この上司の下で働く。 一体フリーランスでやった方がいいやと思ったのがきっかけでフリーランスになって今は会社を経営してるんですけどもそういった風に準備をして僕は辞めていきましたその準備何をしたのかっていうのを詳しく説明していきますまず一つ目辞める日付を決めることです辞める日付を先に決めました僕はボーナスを年に2回もらってたんですけどもボーナスをもらう前に辞めてしまいました実はボーナスをもらって辞めるっていうのもありなのかなと思って おすすめはボーナスをもらってやめることです実はボーナスって意味合いとしては半年間なら半年間頑張りましたっていう人に対して与える賞与になるんですよねなんでボーナスをもらってやめるっていうのは印象が悪いっていうふうに思うかもしれませんが実際やめてしまえば正直ありません前の職場の人と一回も会ったことないですっていうぐらいなんでボーナスは自分が働いた体感になるんで絶対もらった方がいいです僕はもらえませんでしたもらう時間があるんだったらもっと早くやめた方がいいなと思う ちゃったんたんんででやめすけどもボーナスをもらってやめた方がやっぱり資金が増えるんで動かしやすいのかなっていう意味でやめる日付を先に決めるっていうのがポイントですそこから逆算をして自分がやりたいことをどういうふうにビジネスを組んでいくのかフリーランスとして次のステップとして何をすべきなのかっていうのをじっくり調べるっていうのもポイントなんでやめる日付を先に決めるっていうのもいい手段です次2つ目何かっていうと次の仕事のイメージを作ることです 僕も辞める前に転職を考えてました辞めるってなった時に転職を考えるんですけども銀行員の転職先ってほとんどないんですよ金融機関で言うと保険だとか証券だとかっていう風になるんですけども証券保険になるとやっぱ同じような営業するんですよやっぱり営業なんで営業成績が求められるわけでしたね求められない会社なんてないわけですそうなってくると同じ営業してしまうってなるんでやっぱり面白くないなと思ってじゃあ自分で何ができるのかっていうのをすごく模索しました二つ目のポイントは次の仕事をイメージする つが次の仕事のイメージと重なるんですけども次の仕事イメージに対する副業を調べていくこと。 これはすごくポイントで例えば最近プログラミングだとか動画編集が流行ってますよね実際フリーランスになろうと思って独学で勉強するんですけど正直仕事が取ればと言われたら取れないっていうパターンが多いですこれをイメージしてるかしてないかの差だと僕は思っていて実際どんな企業があってどういうふうにその企業が仕事を取っているのかっていうのを徹底的に分析していくことですで副業として自分自身がそれを始めてみるっていうのがすごくポイントになってきます 実際仕事のイメージを持ったとしてもなかなか仕事に移せないっていうのがあるんでその会社に実際に入ってみるスキルを上げるために短期で就職してみるっていうのもポイントです今の時代終身雇用やったのがもうなくなってトヨタがもう終身雇用やめますっていう風に言ったりだとかメガバンクは10年間に10万人のリストラをするっていう風に言ってるぐらい終身雇用は終わってるわけですよ じゃあ次に何が来るかっていうと転職の時代ですよねいろんなスキルを持ってる人生にならないといけないスキルアップとしての転職っていうのはありです4つ目やってみたいことをベースにするっていうことです僕もいろいろと考えたんですけどやりたいことやってみたいことお金になる仕事お金にならない仕事結構ありましてそうなってくるとやっぱり継続させてスキルを磨かないと収入にならない誰でもできる仕事は給料が少ないです そうなってくる機能を磨くためにもやってみたいこと長期でできること10年スパンぐらいでできることを中心に考えていました僕がやってみたことのベースは旅ができることを仕事にしたかったので旅をしながら旅先でも w i f i をつないで仕事ができることっていうの目標を重きを置きましたやっぱり海外でも Wi-Fi つながるんですつながるってことはパソコンで仕事ができて日本の仕事もできちゃうのでパソコン1台で仕事ができることを検索して自分ができることをずらっとチャイニー全部やっていき 例えばライティングだとか、動画編集、プログラミングだとか、いろいろやってきた中で、ようやく当たったのがブログだったりだとか、この YouTube を始めたりだとか、そう考えると、いろんなことをやってみること、やってみたいことをベースにして長期でやっていくっていうのがポイントになります。5つ目何かっていうと、月1万円を稼ぐ方法を身につけるいうことです。おすすめのポイントで言うと、クラウドワークスっていうサービスがあるんですけども、それを使って僕は仕事を取ったりしました。 例えば月1万円稼げるってなると1万円から10万円にするっていうのは結構簡単なんですよ一番最初の1万円を収入にするっていうのが結構難しくて要はやりたいことは決まったとこういう副業もしてみたいっていうのは分かったじゃあ何するのどうやったら仕事になるのっていう話ですねその情報を埋めるのが結構時間かかりました僕のチャンネルで何をしたらいいか実際どうやったら仕事になるのかっていうのを超具体的にやってます 次の動画でもお話しするんでよかったら動画登録もよろしくお願いします。実際やるべきことって何かって言うと、クラウドワークスっていうと、フリーランスの求人サイトがネット上にあります。それを使って、募集がかかっているところに片っ端から応募していくっていう話なんですけども、実際やっぱり実績がないところにはお金は落ちないです。例えば僕が英語を話せますっていうふうに言ったとして、ネイティブと同じぐらいレベルで話せますっていうのは、口では何語でも言えるわけですよ。ただ、実際に英語で会話をしただとか、英語の試験の例えば TOEICTOEFL のスコアを持っていたら、それを担保にあっちも採用しやすい。 わけですよね、やっぱり実績を持っていないとその人がどれぐらいのスキルなのかが分からないってなった時にスキルを持っている人実績を持っているように見えるようにしないといけないのでまずは実績を作らないといけません実績を作る方法としては自分で独学でやってみる例えばサイト制作だったら世の中に出回っているサイトを模写してみる自分でそれを練習用として作ってみるっていうふうにやっていくと実績になりますというふうにいろんなことを実際にやって実績を作って営業していくっていうプロセスをやっていくと月1万円稼げてくるのかなと。 5つ目が月の1万円の収入を使うということでした次6つ目は何かっていうと成功者を見つけることですその道のプロその道のアマチュアだとかはもう成功してるわけです自分がやりたいことを成功してる体現してる人を見つけてくださいそれで徹底的に分析するのでその人がどうやって収入をやってるのか一番最初何やってるのかどういうふうにスケールアップしてるのかっていうのを徹底的に分析することです7つ目は徹底的に成功者を分析すすることです僕自身もやってるんですけども YouTube を今すごく苦戦しててどうやったら見てもらえるのか成功してる人を 今分析をしています何が違うのか自分とどう違うのかっていうのを徹底的に見ることによって成功者との差を埋めていくんですよね成功してる人がすごく話が上手かったらどういう風に話が上手いのか話が上手いと思う理由は何なのかっていうのを突き詰めていくことによって成功者との差を埋めていく差を埋めることによってようやく近づいていけるってことです例えば今僕のチャンネル登録者数1万人もいかないんですけども1万人いってる人を見たりだとか10万人いってる人見たりだとかして近づけていくっていうのをやっています、まあ、徹底的に分析するっていうのがポイントの一つ 次、8つ目。自分に勝てるところを探すことです。徹底的に分析した後に、やっぱり見えてくるものがあるんですよ。成功している人の中でも、自分に勝てるとこあるな。思ってるようなところとか。絵が上手いけど、絵の構成が下手だなとか。いろんなところを見ていくと、成功している人の弱点っていうのが見えてくるんですよね。この弱点を補えるような形で、自分が得意なところに伸ばしていくっていうのがポイントになります。徹底的に分析した後に、これだったら勝てるなとか、っていうところを見つけて、そこにオリジナリティを出してくるっていうのがポイントになります。次なんですけども、ものつめ何をするかっていう その手相の部分を徹底的に思考先行してオリジナリティを出していくことです例えば僕で言うと旅と仕事を両立する方法についてお話ししてるんですけども旅と仕事を両立してて会社を経営してる人なんてなかなかいないわけですよここをピンポイントで突きながら自分の得意な 旅と仕事を両立する方法例えばスケジュール管理だとかどうやって外地をしてフリーランスを使って仕事をしているだとか効率的に仕事をするためにどうすればいいのかだとか旅と仕事をするためにパソコン一台で仕事を完結するようにシステムを組んでるんですけどもじゃあそのシステムをどう組んでいるのかっていうのを詳しく説明してだとか自分ができることを抵抗してる人がやってないところでやっていくなおかつ見てくれる人がいる分野を続くっていうのがポイントになってきます今日はですねちょっとやめる前にやるべきこと9つの話をしていきまして9つの中でもすぐやっていく 行動ししししてててててていいいいくくここととにによっっ徹底的分分析ををを自分の中ででききることを見つけていくっていう話をしていきました。僕の動画ではですねこういった旅と仕事を両立する方法についてより詳しくより具体的になおかつ自分自身がやるべきことあこれだったらできるなっていうふうに行動してもらうっていうのが最終的な目標になってるのでよかったらこの動画を見ていただいて行動していただいて行動がうまくいった場合にはコメントいただいたりだとか結構コメント もらえるようになってきたんで嬉しいんですけどもこの動画を見てできるようになりましたとかコメントいただければすごく幸いですよかったら動画登録もよろしくお願いします今日の動画いいなと思ってた方はいにボタンを押していただいてまた次の動画でもお会いしましょうありがとうございましたバイバイ